みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。うまい人っぽく見せるコツということで、今回は笑顔を見せるという話をさせていただこうかなと思います。笑顔で弾くということです。どういうことか極端に悪く言うと、その肩がこう縮こまって、背中が丸まって、なんかこう両手を画面して根っこを覗き込むように弾いてしまうと、やっぱり小じまりしてしまうんですよ。 まあ、これはこれでもちろんいいんですけれども、ライブのときとか、人前で演奏するときに関しては、やっぱりこう胸を張って堂々と弾いていたほうが、う背中から俺、余裕で弾いてますみたいなオーラが出て、なん か, かっこよく映る場合が多いと思うので、こういう状態にならないためにはどうしたらいいか、こういう状態を脱却するためにはどうしたらいいか、えー、そんな話をさせていただこうかなと思います。とりあえず、順番にお話をさせていただきますと、まず1つ目としては、手元を見ないということです。手元を見ない。 普段、ご自宅でギターを練習するときから、手元を見ない練習というのをするとよいかなと思いますなんかこう。周りを見渡したりとか、楽譜を見ながらとか、テレビを見ながら、誰かとしゃべりながら。もう何でもいいので、そのギターを弾いているこの両手をできるだけ見ないようにして、ギターを弾くと<ペー><ペー>。こんな感じで弾いていくわけです。 そうすると、やっぱり背中からこう俺、余裕ですてみたいなオーラが出てきて、見ている側からしても余裕が感じられるいい演奏になることが多いと思いますので、できるだけ手元は見ない。基本的に手元は見ないということです。やっぱり右手、左手、ガン見してしまうと、どうしてもこうネックを覗き込むような形になってしまうので、ちょっと小ここじまいしてしまうと。 もちろん、ポジションが<音楽>こうポジション移動が激しかったりとかするときには、もちろん手元を見てもいいんですけれども、基本的に見ないということです。もしくはその、すごい集中して弾かないと弾けないような難しいフレーズだったりするときには、<音楽> 手元をちゃんと見ながら失敗しないように弾いて、でそれが終わったら、や<笑>ったや<笑>った<笑>まあみたいなこ感じで弾くわけなんですが、基本的に手元を見ずに弾くだけでもだいぶその演奏から余裕が感じられて、<笑>えー、普通に聴いていててもかっこよくなるかなと思います、えー。よかったらやってみてくださいませ。2つ目。 自然に弾くということです。自然に弾く。自然に弾く。はい。自然。うん、合ってる、合ってる。<笑>自然に弾くということです、えー。立ってギターを弾くならば、普通に立っている状態とあんまり変わらない感じで弾く。座ってギターを弾くならば、座っている状態とあんまり変わらない感じで弾くということです。ギターを持った瞬間にこの体中がわっとこう。 縮まってしまう人が力が入ってしまう人って結構いらっしゃるんですけれども座ってギターを弾くならば普通に座っている状態と全く変わらない感じでこうギターを弾くわけですこうギターを持った瞬間にフッてなるんじゃなく何も構えずにすごいナチュラルにギターを弾くとで、あまり手元を見ずにギターを弾いていって普通にギターを弾いているときでもすごいナチュラルに弾く いいていくということでございますこう体に力が入ってしまうとやっぱりそれだけでぎこちなくなってしまったりとかするのでそうならないように気をつけるということです、まあ、リラックスということですね、えー、早引きをする方とかはちょっと気をつけていただきたいんですけれども早引きなんかその細かいフレーズを弾くとき結構体がガチガチになってしまう方が多いので気をつけてください特にこの首から上といいますか、まあ、具体的に言うと顎とかだったりとかするんですけれども 本当に極端にん、これは本当に極端ではなく、本当 に, もう本当にこんな感じで、ハイ弾きを弾いているときにこう、顎が。という感じで動いてしまう方とか、あと、口が開いてしまう方みたいな方とか、これは本当に大げさではなく、本当に結構多いんですよ。なので、その難しいフレーズを練習しているときは、ちょっと我に返って、俺は今。 自然にギターが弾けているだろうかと、えー、なんかそういうことを、ね、自問自答してみていただけるとよいかなと思います。あと、カッティングの細かいフレーズのときもそうです、ね、結構この肩が急にこうグッとなんか力が入ってしまう方が結構多いんですけれども、そうならずに、はい弾きするときにもナチュラルに、ね。いやどうもこんにちは、滝沢ですくらいの気持ちで、えー、早く弾いたりとかできるといいかなと思います。力を入れずに自然に弾くということです。で、3つ目。 これが最後なんですけれども、楽しそうに弾くということです。楽しそうに弾く。まあ、一番最初に言ったその笑顔で弾くということなんですけれども、このギターを弾いていること自体は楽しんでいませんみたいな感じの印象が体中からぶわっと出てくると、見ている側からとしてもすごい余裕が感じられて、いい演奏に聞こえる場合が多々あるんですよ。まあ、楽しそうと言っても、そうなんてその家でこう。 一、ね、人でこうギターを練習しているときにこう、ギター弾きながら、あッハハハギター超面白い!」やべえアッハッハハッハッハッハッハハッ笑いが止まらないぜソファレ、ソファレ!」<笑>なんてやる人はなかなかいないと思うんですけれども、まあ、その誰かそのバンドでリハーサル入ったりとか、そのライブに行ったりとか、ライブでこう演奏するときに関して、メンバー同士でこうお互いにこう、ね、笑顔が出てしまうぐらいにこう楽しそうに弾くと。 そんな感じにするだけで見ている側からしてみたら、うん、結構かっこよく余裕があるように映るかなと思います。うん、なんで、まあ、家で1人で弾いているときはそんなに楽しそうにする必要はないんですけれども、まあ、誰かとこう演奏する機会があったら、なんかこうできるだけこう楽しそうな感じで、まあね、なんかこう楽しそうにしてくださいというのはちょっと変な話ですけれども、まあ、その楽しい気持ちがあるなら、それを包み隠さずにこのバーンと前に出してくださいということです。そんな感じで手元を見ない自然に楽しそう。 この辺を守っていただくだけでも、結構見ている側からしてみたら余裕が出てきて、なん か, かっこよく映るかなと思います。なんかそれっぽく見えるかなと思います。もちろんそのテクニックとか、まあ、そういったことも大事ですけれども、変な話、すごい下手というか、あんまりこうテクニックが優れていない人でも、なんかこういうのができているとなんかライブとかやったときにす ご, いこうな感じすごいステージ映えがしたりとかするんですよ。なんで、まあ、ちょっと。 やってみようかなと思ったら、手元を見ない、自然に試すと、この辺を 実, 実践していただけるとよいかなと思います。<笑>ではで、はそんな感じでちょっと短いですけれども、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、さようなら。<笑><笑>